皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月2日、ようやく新限界諸侯の現物アクセサリーが出たので、このシリーズも今日でおしまいです。今日から、第10回アストルティアクイーン総選挙が始まりました。今回から地味な修正点がありまして、控え室を通らずに、直接スイーツゾーンに行けるようになりました。 スイーツゾーンから戻るときも機械えをスキップできますわれわれのメレアーデ様の戦いが始まりました今度こそクイーンの座についていただこうと思います私ができることはこれくらいですが最終日まで頑張ります